試 験, 試験中のバーチャル YouTuber のイルハートでーすというわけでね今週は電撃プレイステーションさんの紹介会ともかくね12月も迫ってきてるのでいろんな会社さんにねつばつけて生き残ってやろうと思いますまあ今こうバーチャル YouTuber はね戦国時代ですからレンハートにね名前が変わるぐらい大したことないしまあ 魂変わらなきゃ名前なんて飾りさもと思うんですよね。というわけでねイルハートが今日も元気に11月28日発売の電撃プレイステーションさん紹介していきたいと思いまーす電撃ー大好きーえ今回は電ハートっぽい感じでやるってどういうことですかえ特に考えてるし意味わからなすぎですよ まあ、でもね、イルハートの演技力はね、百変化って言われてますから、任せてくださいよというわけで、電撃プレイステーション2回目の紹介今月号の表紙はこちらじゃーン !GOD e a ー e ー3 d s 4のね、年末年、ね、始タイトルの特集がメインみたいですね。そんなイルハートが、今回、 紹介するところはこちらじゃーん勇者ネプティウヌ !12 月20日発売の「勇者ネプテューヌ」では発売前の総まとめが載ってるよ、まあね、かわいいストーリーからバトルとかダンジョン探索とかがねびっしり載っててこれを見れば勇者ネプテューヌ制覇したと思って当然要点は 電撃光チェックを見れば完璧だからまだね、勇者ネプテューノを知らないかもーって人はこの号を見れば完璧ですこの電撃光のキャラいましたっけえ役所からですかえあれえっとあ、もちろん知ってますよ電子で。 次はこちらー、じゃーん！ネプの海。今回もね、素敵なつなこママのイラストと漫画が載ってます。もう本当にね、何度見ても可愛いので、見たい人はぜひ。 ネプューヌスペシャルイベントと題してオリジナルコミック小説が載せたりしますなんとねなんとーこの電撃ネプテューヌバリウム4にイルハートもドドーンと裏拍子に登場しちゃいますしか、ね、このゴールはイルハートのままるるまるかもけてというだいたい ニュースを出しちゃう予定なので絶対見てくださいね<タッ>プラス冬のコミケにネプテューヌさんのグッズが登場するのでそれも含めてマストパイですよ<タッ>どうムマ ム, ムとビビビちゃんの4コマもあります<タッ>というわけで今回の電撃プレイステーションさんの紹介はここまで 勇者ネプテューヌね総まとめイルハートも大活躍の電撃ネプテューヌの話は必見なのでぜひぜひ買ってみてくださいねーそれじゃあバイバーイ電撃大好きいやまあねう皆さんうすうすお気づきだと思うんですけどね<笑>イルハートはねもうイルハートしかできないんですよ。<笑>ましょ Twitter も個人アカウントとしてこう統合してプライベートみたいなね、感じでやってますしまあ最初の頃はねこうイルハートを演じなきゃって思ってましたけどもうなんかやってることもめちゃくちゃだしいいかなーって思ったらなんかすごいイルハートになってました<笑>だからねま名前なんて飾りでイルハートはねこうデールハートでも結局まあ、何も変わらないんですよね今はね、とにかく 生き残ることだけ考えて獣ハートで生きたいと思いますいや、そんなことあるくないでしょもう、だの見ながらたまこすいたーいるハートが好きな仕草